6代目です今日お見積もりに行ったお宅は古民家で古民家と言ってもおそらく名士の方が住んでたんではないだろうかというお宅でした畳の枚数が多い、まあ、全部は買えないんですが畳床、まあ、残ってる大半が手床手縫いで作った畳床でした現在は機械で作ってますので手床という技術自体もほとんど廃れています、えー、今回入ってた手縫いの畳床の種類は筋縫い とというとこです佐賀では大概手縫いの床っていうと国差し床という佐賀独特の手縫い床なんですけどそこは掛け縫い床掛け縫い床じゃない筋縫い床でしたということはまあちょっと上流の方だったということでさらに上流になると掛け縫いになりますこういう畳が出ると私ワクワクするんですきちんと生かして表替えしたいと思いますそれででは6代目でした